こんにちは。一体他の関連について説明します。あるオブジェクトと別のオブジェクトの間に一体他の関連があるという時リレーショナルデータベースでどのように取り扱うかということを中心に説明していきます。そこでこのような2種類のオブジェクト3個と2個の 二種類のオブジェクトの間に。一体他の関連があるとして、説明を始めたいと思います。この三個のオブジェクトと。二個のオブジェクトのイメージですが。例えば。社員が三名いる。部が二つあると。いうふうにイメージしてください。そして。 この社員と部の間に一体他の関連があるというわけです。一体他の関連をこのような黒の線で書いてみました。ある社員はある部に所属している。別の社員はまた別の部に所属しているというわけです。すべての社員はどれか一つの部に所属するという場合には、 部の方から見ると、ある一つの部に、一人以上の社員が所属すると考えてよいでしょう。このような場合、社員と部の間に、一体他の関連があるというわけです。以上、一体他の関連についてイメージしていただきました。どうもありがとうございます。